シ, シイェイシェイオー 「はえる先生」「一生しょ」「きいと」「生もの」「おいたち」「あいにく」「きっすい」「おうじょう」「なりわいいけす」「しばふ」えーはいえわいわせいわせいわせいわせい えー、す、すずなり、えー、ば、お、え、く、ーえー、て、多くて、やよい、やよい、あそ、あ、え、そ、ー、いくた、いくた、みぶ、みぶ、あいお い, い, い, い, い、ふー、はにゅう、はにゅう、えぇ、ー、ひえー、ひえー、ひえーえーえーお、おぼない、おぼない。 ふっ さ, ふっさたちくぶじ ま, ちくぶじまえ島、ー、なさぬなかコケのンブまでああ感じられたいえね<笑>